消しゴムを使って、とっても簡単に作れるラッカインです。ラッカインにしたい大きさの消しゴムを用意します。消しゴムと同じ大きさの枠の中に、6B 鉛筆で文字を書きます。お好きなフォントでプリントアウトした文字を、6B 鉛筆でなぞっても同じようにできます。枠の上に消しゴムをのせ、 上からギュッと体重をかけて押さえますひっくり返すと文字が反転して写っています消しゴムは柔らかいのでこれだけでとっても簡単に文字を写すことができます文字を掘っていくには三角刀という彫刻刀を使います V 字型になっているところをそっと線に当て浅く掘っていきましょうゆっくりでいいので 焦らず慎重に掘っていきましょう三角刀がない場合はカッターナイフでも掘ることができます消しゴムハンコはたくさんの動画がアップされています消しゴムハンコ掘り方で検索してみてください掘り上がったら鉛筆の線や削りくずをのけるために軽く洗剤で洗いますみんなで取り組む場合はできた人から 住まいの洗剤をひとふきすれば、洗いに行く手間を省けます。余分な水気はティッシュなどを使って、文字が書けないように優しく拭き取りましょう。ここまでできたら、一度試し押しをします。いいの文字の横棒が足りません。 どうやら端まで掘れていなかったようでくっついていました。彫刻刀の先を使って取り除きます。次に周りがまっすぐになっているので、少しだけ掘り取っていきましょう。ここでは三角刀の平たいところを使っています。カッターナイフでも同じようにできます。角のところも少しだけ掘りましょう。 自然とできる凸凹がハンコにいい味わいを出してくれます最後に上下を確かめて掘った方とは反対側に押した時と同じ文字をボールペンや油性マジックで書いておきますこうするとどのハンコだったかすぐにわかるし押す時に向きを間違えることもありません 作品の仕上げに楽観印として押すと作品がぐっと締まって見えますこの簡単掛け軸の動画もありますのでどうぞご覧ください